続いては B ブロック2組目千葉県四街道市から四しま真横佳の皆さんです。 マスクの下の笑顔、歌声、情熱が皆さんに届くようせいっぱい演舞いたしますどうぞよろしくお願いいたしますそういうのもいかからくれない赤いおきの深いいざ 儚く見えるいつしかあつた野枝にやがて主力のを深い中に 文字が名をないてあり葉は一面で鮮やかに暗闇にそびってしまい燃える思い激しい水の流れをばっかり背負ってあとは空振れが止まる。 どうも。ありがとうございました。ありがとうございました。